今日はですね、あの理論的な話より良いといいますか、理論的な話はあまり得意ではなくてですね、私 の, あの、えー、体験的な話が中心になります。で、あのまたぎきの話はできるだけしないようにしますので、 あのいろいろ足りないところがあるかと思いますが、それはあの後半でですね、えー、30分ぐらい皆さんでご意見、意見交換できる時間をぜひ取らせていただきたいと思いますので、そこで、あのそれぞれですね、ここにはあのいろんなご専門の方もいらっしゃると思いますので、それぞれのご専門の方が気になっていただければありがたいというふうに思います。 で私の今日のテーマはですねキーワードが、技術的なキーワードは3つです。EPUB、d a i s y そして W3C ですね。EPUB はもう皆さんご存じのようなあの国際標準として電子出版の国際標準企画になっております。で既に 大手の IP 全てですね、アマゾンも含めて、全て EPUB を受け入れる、アマゾンの場合は EPUB にちょっとラップをかけてですね、自分たち の, その独自企画のラッピングをして出荷してますけれども、アマゾンも出版社から、あるいは著者から、あの 出版物を受け入れることきは e p u b で受け入れておりますので、そういう意味では Amazon も含めて e p u b ルは国際的に単調になっているというふうに申し上げていいかと思います。特に i t n 社の場合にはあの、かなり早い段階ですべ、えー、てのドキュメントを e p u b ルにすることを推奨する。特に社内ドキュメントと、ですね。 社内におけるドキュメンテーションのアクセシビリティを高める、確保する上では大変重要な取り組みで、私はそういう高度にですねあの、まあ、先端的な IT 企業と呼ばれている多くの企業いも、Google も Apple も、ね、IBM もですね、それからマイクロソフトも。 みんなこぞって E バッグを推奨しているということに特に注目しているところであります。で、私自身はあの自己紹介という形でちょっと字が小さくて見えにくい教室なんですけれども、私のあのもとの背景は。 あの長いことあの東京大学の総合図書館というおりまして、うんえー、図書館の仕事をしておりましたであのその時にですね1977年になるんですが、えー、全盲を初めて展示で合格した学生さん石川純さんという方で、えー、大変著名な方ですけれども当時は19歳 の, あの青年で 全盲で初めて、展示受験で東大入学した学生さんでした。で、石川さんが、まあ、入ってくるということで、私の、あの、図書館本郷にありまして。ええー、東大の学生さんの最初は、駒場に2年間います。で、あの、まあ、本郷に来るまでは2年あるので。あ、うん、の、駒場の、方たちは大変だったと思うんですが、私の方は、その2年の間に、どういうふうに準備をして。 今後の東大の総合図書館をどう活用していただけるようにするかというふうな準備に入りました総合そうこうするうちにですね今現在当時ですけれども全国の大学にいる学生さんはどうやっているんだろうということが非常に疑問になってきましたそれまで大学の図書館同士のいろんな話し合いあるいは あの交流の中でですね。え、専学生さんがいるはず。なんだけれども、それぞれの大学でどうやって支えているかという話が一向に聞こえてこなかったんですね。その間私が聞き漏らしてたのか、実際何もやってないのか？あの面接しようということで。えー、あちこちえスポーツ在籍していた。あの大学生の。うん 主に全貌の方ですたね、役所の方も一人でいましたけれども、分、え、断、ー、をしていただきました。それで分かったことは、えー、1977年ですか、ぶん昔なんですが、何にも世話をかけないということで、やっと受験をさせてもらえるという時代でした。大学に一切お世話はかけません。入試問題の転学も、 回答の見も全部その学生を送り出す盲学校の先生たちが頑張ってやりますから何とか受験を受けさせてくださいという時代だったんですそれでも受験を拒否される受験を認めてくれるだけでもありがたいという時代でしたねでもうほとんさようなように、えー、それぞれの大学で 面談すればするほどですね。ああ、大学は何もやってないんだなっていうことがよく分かりました。で、それからですね。えー、まあ、そういう状況では良くないんじゃないかということが、えー、先ほど の, の図書館の中で話し合いまして、ちょうどその頃ですね。えー、学内の特急選手権で。 卓球大会で優勝した選手がです、ね、突然足を骨折するという事態になりましてで骨折したのにですねトニ、えーが言うのはなんか胸のレトントゲン撮ってるみたいだって言うんですよねで足の骨折なのに胸のレトントゲン撮ってる変な話だなっていうふうに私は思いましてちょうど私 の, あの親族が 癌を患ってい た, 諸ったのでなんとなく皆なんに乗せですね、これはもしかしたら長引くかもしれない。<笑>まあ、最初は日高から下の骨折だったけれども、もしかしたらもっと進むかもしれないという、あのー、ふうに、まあ、思って、えー、まずはその車椅子や松葉税でも使える図書館にしないといけないということは、 あの職場では話し合ってたと思うんですちょうどその時に、うん、先ほどの石川さんという全農の学生さんの入学のがありました。ですから、わりと職場の雰囲気としては、ですね、職員が働き続けられるようにあの、えー、整備しようということと、それからいろんな障害を持った学生さんが当然、参加するには理由見ておかしくない。うふうに 支えるかを業務として検討しようということがうまく合体しまして1年間そのための委員会をですね業務のための委員会を設けて私がその委員になってその委員の活動としてあちこちの学生さんに面談をさせていただきましたでえー、もう本当にあの何にも 大学としてはやっていないということがよくわかりまして。で、ボランティアが支えてるで、それも自分の家族あるいは友人で特にあの学友ですね。学友がボランティアをして連絡をしたり、えー、カセットテープですね。クオリティに書き込んだりして支えてくれているけれどもで、実際どのくらい本を読めてるのかと言うと、ほとんど読めてない。 という状態 で, すで学生さんがほとんど本を読めない状態で大学に出てどうやって学業を続けるのかというのが非常に、えー、当時、うん、これは何とかしなきゃいけないなという思いに駆られたわけです。でえー、その中でですね、うん、これはあの当時あの ICU に あのいた、えー、全盲の学生さんからですね東大に石川さん以外にあの視覚障害の学生さんを見て苦労してますという話を聞いたんですね全然知らなかったんですでじゃ連絡先を教えてくださいって言っている野村さんという、えー、非常に評論の役者のです、ね、学生さんと会うことになります 学内にいるにもかかわらず私もに知らないんでですね、えー、いつも図書館の横をその野村さんのうには自分はもうここ使えないんだと思いながら歩いてましたというお話を後で聞いたわけですで、えー、このお二人の学生さんが私 の, あの障害と関わるあの最初の出会いですが、まあ、その他にも当時早稲田にいれらした、えー 車椅子を使っておられる学生さんを出したり、あるいは、えーえー、課題 で, ですねあの医師の、えー、免許を取ろうと思って学習していた学生さんが、失明をしたとで。当時の医師法は、失明すると、もう医師の資格が取れないんですね。であの、もう医師としての道は諦めるんだけども、まあ、どうした い, い ととといいうう相談に見えたた。りい、いろな方と出会うことができましたで、えー、私自身がその時の図書館として何ができるかという解決はやはりレファレンスサービスが推移できることだなというふうに思いましたレファレンスサービスっていうのはあの参考調査というふうに言いますけれども あの国会議員の方が国立国会図書館の参考調査を非常に活用しておられるんですね。えー、各国の法律 の, の比較をあのこのテーマについて出してくださるというと、えー、国立国会図書館には参考調査専1000人 の, あの市聴の方が大勢いてです、ね、調査をしてレポートをする。であの、アメリカの議会図書館のそういうシステムを。 考えて日本、うん、でもそういうふうにしているので国会議員の方たちは非常によくご存知だと思いますかなりのまとまった調査を依頼しても参考調査はあのやってもらえることがあるんですねこの問題に関する文献リストなんていうともうあの図書館員が大の得意ですからものすごい文献リストをバッと出しますで、少なくともその自分が読みたい、うん 本それをピンポイントで見つけるっていうのはすごく難しいだろう。あの本あるいは論文ですね。で、えー、そこに参考調査を入れることによって、えー、できるだけ自分は手間をかけないで、ある程度もう生成されたものの中からですね、じゃあこれだけは契約してもらおうとか、これだけは仮説に入れようとかっていうことで、えー、図書館の貢献できるだろうとか。ら先は 医療者さんにはそういうリソースはないけれども、そこまではあのできるなということで、参考調査などは、主体にういうを見せましたそれから野村さんのご協の医学士で、お医者さんからですねあの、いくら読んでもこれ以上悪くならないというお墨付きをもらったそうです。で、あの確かに今でも拡大病気処を使って、連動式活動をやっておられますけれども。 そ、え、のー、野村さんは、えー、最終的にはですね卒業するときには、えー、拡大読書機を使って初めて司法試験を、えー、突破した方になりましたで今もあの弁護士として大活躍をされている方ですで、えー、もうこれは一発で決まりだとつまり当時70万円もそう解除でしたけどもなんとかその予算をですね 獲得して拡大用書記を提供することによって何とか読めるようになるだいたい20倍元の稼ぎを20倍にします六方全書っは断文してあるんですけれどもその一段がこんなでかいスクリーンに入りきらないんですねも一、うん、段読むのにも縦に上にして読むというのが大変な苦労をされるわけですがそれでも読めるということで非常に集中して勉強されまして、えー 見事司法試験の拡大読書機を使って突破して第1のをやした。で石川さんの方はあの全盲ですからやっぱりできるだけ点字か音声で情報を得たい。で先方、えー、は社会なということでしたので、えー、当然、まあ、大学院に行く。で最終的には あの、今教授になられたので、ええー、やっぱり。三本を読まなければいけない。特に外国の本と社会になると、読まなきゃいけないということで。まあ、外国からどうやって、読めるフォーマットの、を取り寄せる。ということに、かなり、精力を集中しました。で、えー、結論としてですね、主にアメリカに、あの。 いいいったととうことで、えー、レコーディングコードグラインドって当時のデータだったりから、ね、カセットテープになってるのも書いあるということで、えー、100冊ぐらい書きましたかね か, かなりの量を書いていますだいたい1冊って言っても専門書ですから録音時間にして20時間ぐらいになりますカセットテープの特別なカセットでした当時の、えー、スピードがですね 普通の半分そしてトラックがステレオを2つに分けてですね片面ずつ使うしかももっと起ってるのは片面ずつがあの入れ違いになってるんですねつまりステレオのプレイヤーで再生しようとすると、えー、1つは半面は受けるんですけども<笑>もう半面は逆回転になって両方聞くと何があったかわかんないかというふうになって でなぜそんなことしているかというと、まずはカセットテープを4倍に使いたい。カセット の, そのボリュームを減らしたいということなんですね。これはアメリカが独自に考えて、えー、作った企画です。で、アメリカとしてはこの企画をなんとか世界中に広げたいということで国際活動をやっていました。で、それに対してですね、イギリスはイギリスでですね、えー 普通の標準カセットなくてカセットを大きくしりゃいじゃないということで大きい8 ト, トラックカセットを独自に作ってました。であのそっちの方がおいしもいいし半分もしやすいんだと言って作ってました。でこの両方がですねガチッとぶつかり合って何ともあの妥協がなくて ですから、私どもは結局、イギリスからは借りなかったので、あの標準則とそのアメリカのートラック用のプレーヤーがあの、えー、入手しましたけれども、えー、オーストラリアとかカナダは、誰の目に入るか、イギリスのものを入れるその団体とです、ね、アメリカのものを入れる団体と、ある団体は両方借りてるとかで、それぞれ用に専用のプレーヤー で普通のカセットプレイヤー、見たとこも同じなんですけど、中のフォーマットも違うので、普通のカセットプレイヤーでは、そのアメリカの長時間4倍入るものは使えないって言 っ, てあったんですね。で、アメリカの方は、あまりはっきりは言ってませんでしたが、実は著作権対策の意味もあるんだということを、ぼそっとそ の, そ, の、えー、そのフォーマットを提出した。 理解図書館のの担当部門の長が言ってました、えー、つまり普通のカセットでは聞けないだから著作権者が文句を言わないそういうメリットもあるんだというふうに言ってましたでいろんな理由 で, です、ね、カセットが統一されてない録音図書も国際的に解釈しようとすると結構大変だという時代です でもう一つ石川さんの方でどうしても必要なのは文献検索でしたで。社会学ってその分野の広いので、広い範囲の文献検索をして、その中から自分のテーマを絞り込んで研究をするで。これはまたレファレンスなんですけども、やっぱり人にやってもらっててももうしっかり来ないと。なんとかオンラインに、ね、データベースにアクセスできないと。で当時は 全文データベースなんてしゃったものはまだないです。でも、その、ビブリオグラフィックデータベースって言いまして、書誌データベースですね。今ですと、まあ、メタデータだけを集めたデータベースのようなものですね。それはありまして、検索はできました。でそれを自分で検索できるようにするというのが一つのターゲットになりまして、それをあの私の課題として取り組みました、えー。最終的には 私は保として研究費を申請して300万円ほどいただいて当時の展示のディスプレイって300万円ぐらいしたんですねそれをイギリスから輸入院して、えー、最初は300ビットパーセカンドですビットです<笑>でその後すごく良くなったってっても1200ビットパーセカンドのあの アプラーににままましししててデモン大セターとつないましたで、えー、大型計算機センターのメインフレームから当時、今でいうインターネットですね、WAX というシステムに入ると、まあ、ログインログインを繰り返していくとインターネットに入れるというあの道がありまして、それでインターネット上の文献検索をするということを提供しました。ですから、 石川さんは、多分世界で10番目ぐらいに早く、展示でオンライン検索が、展示ディスプレイでできるあの図書館のサービスを受けたということになるかと思います。で、その時の、あの私のう一番の苦労は、ケーブルを作ることでした。あのモデルとそのイギリスから買ってた端末をつなぐケーブルを作るために。 ね、あの25本と25本の線のハンド付けを読んでいくんですで。これはまたトライアンドエラーでやりまして、ちょっとやけどの品が全部ハンド付けを読まくやりましたで。それともう一つはせっかくディスプレイを買ったんだから、それでもって自分で文章を点字で書いて、点字で確認して、点字っていうのはかなだけです。原則としてかなだけです。でカナから、 レポートを出すには棚漢字変換をしてあのレポートにしなければいけませんのでまず点字での棚の文章を完成させるその時にどうしてもあの外国語の音量が多かったりカタカナを使いたいということで、えー、専用のコードを作りましたそしてそのコードを変換すると全部あの平仮名カタカナが アルファベット数字の日本、えー、の文章になるテキストファイルになるというプログラムを作りましてそれを提供したというふうなことをしておりましたでそこら辺があの私のバックグラウンドでなんで企画っていうものが大事なのかということとそれから、えー、IT その レファレンスを誰か人に頼むっていうのも便利なんだけどもやっぱり自分でやらなきゃいけないところは自分でやりたいでそれはどうしてもそのいろんなデータあるいは紙に書かれた文字をその何とか処理するためには IT が必要であるというこの2つの大きな教訓を得ることができたんだと思いますでそうこうするうちにですねあのとにかく外国にあるもので 手に入るのは片っ端から借りうっていうスタンスだったんのですからできるだけ外国 の, その貸してくれそうな図書館と仲良くするということをやりましたでそれで国際図書館連盟という団体の、まあ、役員になって、えー、情報収集をやってそこで得た情報はあの日本の国内の全国の図書館にも、まあ、共有をしてです、ねえー、図書館としての全体の障害者への 対応をよくしていくというふうな、えー、活動に入ったわけです。であの当時本当にあの私あの、英語も下手くそであの、みんながばーって言ってることもあまりよく分かんなかったんですけども、えー、国際団体っての面白いこので、えーその、ネイティブ同士がですね、ジョークを言い合ったりしてると、非ネイティブ すごい阻害された感じになって、その、できるに対して反感が強まるんですね。それで、その国際図書館連盟の視覚、えー、障害者のための図書館の専門委員会というのを私にいたんですがある時突然、ノルウェーの議長が務めのつもりでやめなきゃなけなくなるで、急に選挙で議長をやばなきゃいけないという時に、みんながなぜか私の方に一斉にいまして、私の議長に。 投票でさせられちゃったんです。でどうも後でしゅわーと思って聞いてみたらです、ね、あいつは一番英語下手だからあいつに議長をやらせておけば何が話されたかが完璧に分かると言って非ネイティブの連中がついに決定して私に投票したそうですですからあの皆さんもそういう国際的な場面にです、ね、どんどん出ていかれてですね 非ネイティブの気合いを共有するあるいはその特に日本は縦ナビルになってあるわですそれから縦ナビルからもっと派生していろんな組みの問題とかありますよねそういうのは実はアラビア語圏とかですねインドの人たちとか本に共有してるはずなんですよねそのローマンロフロベットだけで済んでしまう国には そんなことを考えませんからなんでそうなのっていうようんですよね。ですから、そういったところに行って、そのまあ、ピンチがチャンスのいい例だと思うんですよね。そね、苦労している、苦労させられている、実はその苦労が、他の人の苦労とこう一致しているとですね、仲間づくりができる。でそれをそのきちんとやっていくと、まあ、企画でいうと、インターナショナライゼーションですね、国際化。 ができるというすごいこうチャンスにも恵まれる。でネイティブの自分の英語だけ喋ってれば全部用が足りちゃう人には多分想像もつかんないような問題がそこにいっぱいあるわけですね。ですからそこの土俵に引っ張り込めばこっちのもんだってことになるわけですよね。ですからそういうそのある意味そのただ縮こまってるんじゃなくて困ってるのは困ってるんだけどもそれを。 その生かすという糧にできるということをあのぜひあのあのこれ申し上げておきたいというふうに思いますで、その結果ですねいろんなことがやっていて1995年もう真っ新しいということがきましたそれは何が真っ新しいかというとですね、いくつかの、えー、国の国立図書館で えー、障害者への情報提供がっるところにですね、えー、録音図書のデジタル化の予算がつき始めたんです。で、特にデンマークが早かったんです。95年に出向できる状態になっていました。で、ちょっと待ってくださいっ言ったんですね。じゃあ、それぞれの国でその IT 企業に委託して作るわけです。で、企業に委託して作ったのは絶対パテント取ります。 でデンマークのそのフォーマットでデンマークの拠点とどったかってやがてドイツはドイツでありアメリカはアメリカでありイギリスはイギリスでやったドイうはどっかであったその互換性なんていうのは誰も保証できませんで今まで間合いなりに も, のもまあ3種類ぐらいのそのもので国際的に交換できてたものが今度は国ごとに出手すれば決まってくる でしかも、もしかするとそのにプロテクトをかけられちゃうかもしれないで。そういういろんな検討しなきゃいけないことが一挙にワッと出てきましたので、まあ、私が当時議長だった位を利用しまして、あの2年間ん待っ て, ているということをそこで宣言しました。2年の間にとにかく国際条の規格を提案するから、その間待っ て, てください。 その間はそれぞれの国のものをインプレメントしないようにという要請をして幸い役員一同を受け入れてくれましたでそれから大変ですその2年間の間に企画を作らなければいけないんですねであの今申し上げたのは国際図書館連盟ですみんな図書館員ですこ屋さんっ図書館員はそんな企画の開発なんてやったことないんです、えー、特に そういうい先端の IT といてのは、と、ま、ても無縁の、使うのは使うけども、えー、開発なんていうことは思い入よらない、私も含めてメンバーでした。でそこから、格闘が始まりました。2年間の間にとにかく結論が出ないと、えー、国際標準ができない。それぞれの国がそれぞれスタートしたらもう終わりだと。 そうすると、10年後、20年後に我々は何と言われるだろう。お前たち何やってたんだ。ここで、バベルの塔みたいなことになっちゃったら、今までせっかく世界中で、展示図書を交換しよう、録音図書を交換しようってやって、国際友人連合との談判ンンをして、えー、視覚障害者のための録音図書を無料にするってこと言ってたんですね。日本なんかは それを即達まで航空便まで無料にするっていうことまで言ってましたでそういう世界中でですね合意して、えー、そういう情報アクセスを支えるってことは大事なんだっていうことを合意してきてその上で図書館で交換してきたものが我々はうかうかしてそれぞれ天然バラバラに開発を進めたがゆえにもう国際交換できなくなるとしたら もう後世の人から恨まれるよっ、ね、ていうことを言ってあちこちを動かしました。で、とにかくみんな待ってくれました。で待ってくれるのはいいけど、開発しなきゃなったんですね。で、そのためには2つ候補がありました。1つは、スウェーデンの当時、デイジーという名をつけて、パソコンで作り、えー、パソコンで再生をするデジタル録音図書。で特に えー、その今でいうナビゲーションですね、えー、あるページにパッと止める、これカセットではできないことです。それから、ある見出し、目次にパッと止める、これができないと、やっぱりデジタルあの録音図書とは言えないというものの、いいものを作ってました。でただし全部イクロソフトがあの 提案しているウィンドウズ上の範囲の仕様になってますので、ウィンドウズでしかそれは動かないというものだったんですね、当時。で、もう一方にあったのが、日本のシナノケンシという会社の、当時、ブレクスターブランドといいまして、非常に信頼性の高いあの CD ロ m のメーカーでした。ブレクスタの あの非常に信頼性が高いすで。その会社がですね CD ロンドライブの技術ともう一つは、えー、圧縮の技術を持っていました。音声の圧縮の技術ですで そ, のそれを活かしてですね盲人用旅行図書を開発できないだろうかという相談に、えー、厚生当時厚生省を訪れていましたで厚生省の方からあの私にあの 回されててきまして国際標準規格にしないと売れませんよということを私からは申し上げましたセカフスクーンであればやっぱり国際的なマーケットを転倒して長いあの仕事にしていたらどうでしょうかというふうに申し上げてで大体基本的に合意をいただいたのでその品の検視者とそれから スウェーデンのレイジンググループをよく見るとですね。市内建社はどうやって作るか？っていうことは日本杉なんです。プレイヤーメーカーですから、プレイヤーを作って、えー、普及したい。でも、もう1つは作る。でも自分たちはプレイヤー作れないから、レジングの方はえー、しょうがないからパソコン作ったらパソコンの上で読むというもので。 これ両方とも合わせればいいものになるんではないか共存もしないしで、えー、両方に求められる先ほどの検索性、ナビゲーションと同じものですので、えー、両, 方に話を 両, 両者に話をしまして再標準企画をこれから作るんだけれども協力してくれないかについては あのパテントによる独占というのは多分他のパテントが出てきちゃって、えー、実質的にパブリックドメインにあのする方がいいと思うんだけれどもどうなのかというお話をしましたで、えー、両, あの両方ともですねしばらく考えた後あ結構ですと言ってくれました特に信濃天使は、えー、CSR ですね CSR として取り組むから あのそういういいいことでいいです。それからスウェーデンの方は開発元が国立図書館だったであのでそういうパブリック同盟が多いということだったんですそれから本格的な開発が始りましたでえーまあ、もう一つは仲間を増やすっていうことなので最初7カ国で始まりましたのでそれだけじゃ足りないなっていうことでアプローチ、まあ、に回って少なくともアメリカと オーストラリアには入ってもらわないといけないということで、外交もやりました。で、結果としてですね、あの幸いに期限が生まれました。2年間でなんとかこみつけて、で、使用を提案をして、まあ、これでいいんじゃないっていうとことに、あの国際感じ連見なったんですね。なってからが大変です。それを実際にですね ものにする、にしていく<笑>ということです。仕様だけだったら簡単なんですけど、ものにしていかなければいけない。しかもそれには、えー、コンテンツを作るのと、物流と、それからあの今まであったものを入れ替えていくという、この移行ですね、それも全部やらないとできないわけです。で、えー、そのときにまずですね、えー 非常に抵抗を示したのは、高度に熟練したオーディオの専門技術者、非常に抵抗しました。もう、あらゆる細かい測定をしてです、ね、これじゃダメだっていうことをあの言い張る人が一つにいてです、ね、オーストラリアに行ってもいじめられたし、うん、イギリスに行ってもいじめられたしです、ねで、何かっていうとです、ね、録音時間が再生するために違うかとかう。 でそれはあの再生環境によって確かに微妙に違うんですね、1秒ぐらい違うと、ね。そんなにいいじゃないって私なんかは思うんですけれども、<笑>いや、あのマスターはそれはだめだったっていうのは一つでしたそれからですね、えー、ビットレートとか、いろんなそういうスペックをそんなに高くするとですね、これ重くて大変になるんで、ビットレートなんかは FM 放送クオリティに抑えました。 で、FM 放送クオリティに抑えたものでやったら、もうんうん、こういった話にならない、うん、マスターに、うん、とてもできないと、うん、いうのは、どこでも技術されてましたね。でも、私から見ると、よく見るとですね、マスターはまあものすごい放送局顔向け、顔向けするぐらいの立派なレコーディングスタジオで、ものすごい高品質のマスターを、すごい技術者が作っているんですけど、 それをカセットテープにダビングして貸し出されている、聞いているユーザーの方はどうなのかというとですね、ちょっと擦り切れたようなカセットテープまで来るわけですよね。で、かなり音質が悪かったりですね、ユーザーのカセットテープ品質は相当悪いんですね。FMM クオリティどころじゃないです。a m にも及ばないくらいの雑踏も広かったりていうのも結構あります。 ですから私のその講演は、いや、マスターの違いで比較してもらっても困る。エンドユーザーまでデジタルコピーは同じ品質でいくと。エンドユーザー品質で議論してくださいということを申し上げました。で、ユーザーはそれを理解してくれました。で、ユーザーはあのサンプルを聞くとですね、なんといいことが言ってくれました。 あのそれは非常に痛快でしたね、あちこちで、あの入試者から望めて終わりましたけれども、言い方は非常に好、えー、反応がを選ぶ、極めつけはですね、日本の当時、厚生労働省の厚生省でしたが、あの傘下に、ありました。 テクノエイド協会という団体がありまして、福祉機器の開発の費用を出しているのです、す。そこにシナ品野剣士から応募していただきまして、プロトタイプのプレイヤーを500台作る。で、それを世界中に、レイジンの、えー、企画を作ることに賛同した団体にですね、10タイトルずつそのコンテンツを作っ て, っていまして、 世界中1000人に聞いてもらって評価をするということをやりました。これは大急ぎでやったんですが、本当に1000人で評価してもらいました。結論はですね、えー、音がいいっていうのは意外、意外と思った結論です。誰からも音がいいっていう結論でした。ユーザーからです。それから、えー、機能、これはいい。で、今まで大変だと。それはあの それから、当時 CD を使いました、メディアで。CD1 枚に大体1タイトで入りました。で、これは便利だと。今までカセットで何回も目にひっくり返したり、流したり。そういうことでした。で、それを、その、手本にですね、いや、流れはこっちの方だということで、えー、いろいろ抵抗があったんですけれども、 これは企画として、なかの製品とかですね、そういうものではなくて、企画として、世界中のどんなメーカーも、この企画の周りにいろんな仕事ができるようにして、幅広い仲間を作っていく、でそういうことによって、労政ン境を変えていくというふうにして、立ち上げたものが、レイジーコンソーシアという 今現在、デイジーコンソーシアムはスイスに法人だと思っております。で、日本からは、日本デイジーコンソーシアムという国内の数団体でメンバーを作って、そこの非常に高い会費を毎年納めています。で、なんで会費が高い か, かというとですね、このデイジーコンソーシアムは、1級のですね、 本当に世界中どこ行っても、あの、一流で通る技術者を保有、保有しています。その技術者たちに、えー、これを開発してくれという明確な課題を与えて、で、開発をしてもらっている。で、その開発している成果の一つがですね、僕最近の、えー、EPUB アクセシビリティ 1.0。これは、 主にデイーコンソーシアその前からですね、あのインパブとデイジーを統合していくというのをデイジーコンソーシアムでは方針を決めておりましたのでデイジーコンソーシアムとしてやるのはデイジーで、えー、今日完成しているアクセシビリティをインパトで実現するということです。で インパクという共通のプラットフォームの上にアクセスブルであるものもないものもあるんですけれどもアクセスブルなものが同じ共通のプラットフォームの上でできるようにするそのための技術開発をするという部分をずっとデイジーコンソーシャルがやってまいりましたで今現在はデイジーでできることの全てが EPUB でできるようになります 職業が完了しておりますであの、そういうふうに、レイジーから見るとですね、e p a を開発してきた IDPF という団体の中で、グループをする開発をやったんですが、もう一方ですね、あのアクセシビリティの基盤をですね、レジーの場合は常に W3C の勧告、アクセシビリティに関する勧告。 それから W3C の勧告となっている技術を中心に必ず標準になっているものを組み立てて新しい標準技術を作るという戦略を立てておりましたただから自分たちだけのユニークな新しいものは作らないということなんですそれはなぜかというと、えー、企画というのは普及するまでにすごい時間が 10年は簡単にかかるんです。でその間に技術はどんどん進化しちゃうんですね。で、あんまり普及してなくても企画そのものはメンテナンスしなきゃいけないんです。メンテナンスされなくなった企画は誰も使ってくれません。ですから、先ほどのすごい高い階級を払って技術者が雇っているっていうのは、その階級を払って技術者をちゃんと、えー、仕事としてですね、プロの仕事として長、えー、い その息の前にですね、国際標準企画アクセスビリティの国際標準企画をちゃんと作ってくださいねということを保証しているってことなんです。で、えー、その結果はですね、まああの、じわじわと あ, のあちこちに認められて、今ですね、あの後で実演をいたしますが、えー、プレイヤーがもうちょっと、 そのインパブでいいプレイヤー出てこないと、レジンの方で完成しているすべてのあのアクセシビリティの技術がインパブで実現するというまだちょっとならなあですね。でレジンの方は歴史が長いので、もういろんなあの細かいこところをですね、あの利用者のニーズから学んで、えー、たくさん作り込まれていくある意味では枯れたあのその比較製品の良さっていうのはない。 様々なですね、リーズに対応することができたツールがレーザーには既にあるんです。で、これから皆様にお見せするあのデモのサンプルはあの全部レーザーになりますけれども、基本的にはインパルでもそれができる。あとはフェイハンがもうちょっと頑張るということが必要です。ということになっています で、i d p f が実は、あのこの今、画面にお示せしている、あのー、ものは、えー、ウェブの表現の中の W3C のトップページです、ホームページです。そこにですね、えー、2月1日付で、えー、W3C は i d p f と一緒になりました。えー 今、掲示がなっています。まさにあのホットなニュースです。2月1日に ePOM、えー、を開発してきた IDTF と Web を開発している W3C が、まあ、特に、えー、合体をしたということで、えー、まあ吸収されたというですね IDTF と。 ウェブの技術の中に電子出版技術の標準が位置づけられるこれからは位置づけられるようになるというふうにお考えいただくといいと思いますで今まではどちらかというと紙の出版がベースででま あ, あのそれ紙の出版とは別のところに電子出版というものがあったというふうに 電子出版をよく見てみるのとあの、電子出版 の, この当時ですね、あの循環するサイトっていうのは、ウェブから配信をするというのがもう基本になってると思うんですね。インターネットを使わないで電子出版物をそのパッケージだけで売るっていうのは、あんまりあの主流ではなくなっていくだろ う, うというふうに思われます。つまり、ウェブのサービスの中に組み込まれている。 ということがあのこれで決まったというふうに私からは見えるんです。で、何が良くなるかというと、少なくともデイリーの立ちばかり見ますと、電子出版とウェブのアクセスビートに訪問されているというとことは期待できると思います。で、えー、もう一つはですね、ウェブのサービスの調達 は,、うん、調達はですね、うん、世界中で 公共調達としてアクセシビリティを発生しないといけないという規制のもとに置かれているものが多いと思います EU もそうですしアメリカもそうですが公共調達であのいわゆるお役所とか公共機関のあるいは政府と契約をしている団体のウェブサイトっていうのはアクセシビリティをちゃんとクリアしないと お金出しませんよ。というのが公共調達における規制ですで。そうやってアクセシビリティを普及しているわけですね。eu のアメリカでそのアクセシビリティがウェブについてはほぼどこも確立しています。その中に今度は今までアクセスで扱ってるじゃない。pdf が置かれていたようなところにアクセスブルーなインターブルが入っていると。いう で、PDF の方も頑張っています。UA の基準では、の EU の基準では PDFUA、ユニバーサルアクセスと呼んでいるものがありますね。それが2014年版であればアクセスブルな、えー、コンテンツを認めてもいいんじゃないかというのが EU の基準です。でもまだ PDF の2014を達成しているコンテンツころもないと思います。まあ そういう意味では、EPUB の新しく出た 3.1、PDFUA というのは、今の時点では横一線に並んでいるのかなというふうに思いますが、これはまあお互いに切磋琢磨して、良くなるのは良 い, いことだと思いますので、うん、PDF は PDF であの、そのままプリントできるという予算もありますから、あの両方が良くなってですね、で、ウェブのアクセシビリティが向上して その中にインパル 3.1 のアクセシビリティのガイドラインができて、3.1 のウェブと同じようにアクセシビリティ、シングル A からトリプル A まで、松竹場合のランクができましたので、ダブル A が取れればアクセシビリティであるというふうに認定されるというふうになりました。これもウェブのアクセシビリティと同じようなランクだけなので、分かりやすくなったというふうに思います。 で、日本ではどうなんだろうかなっていうことなんですね。必ずしも、あの皆さんはこれはよくご存知だと思います。日本ではそれほどうまく前へ進んでいるようには見えないと思いこがあります、はいで。だけども、デイジーの録音図書としての導入は日本は世界で一番早かったです。で先ほどあのテクノエイドの時に出てる申る上げ性があります、ね。で 厚生労働省に報告書があって、すぐですね、えー、実は日本障害者リハビリテーション協会に私の東大から移って、えー、この事業をやらせていただいたんですけれども、えー、約13億円、当、え、時、ー、の補正予算でつけていただいて、全国の展示図書館100人ちょっとあります一斉に0 0 0人図書を0時に切り替える。 というあの業をましたいうですで。そのおかげで全国の展示図書館はもうすでにあのデイリー図書のネオンラインネットワークも使えてますけれども当時乗り遅れた公共図書館は今苦労しているところですであの当時もですね学習障害や知的障害の人たちにもこのデイリー図書が有効だということはよく分かっていました ただ著作権法は許さなかったんですね。ですから著作権法を改正するという運動をこの平成12年度から始めています。で平成21年になりまして、有価市議会の著作権法改正法則署で名義こそという名指で、えー、これが運、えー、行なので、 これの正確ができるように著作権を変えるべきだという方針になりましたこれは平成21年1月ですで、これが実施されたのが、えー、2010年1月 の, の改正のになりますで現在は全国の図書館ですね、著者の許諾を得ることなく、うんえー、障害のある人のために家売図書を作って提供し オンラインネットワークでそれを共有するということができるというふうになっておりまして、あとはそれの要リソースを確保するかという問題になっております。で、えー、教科書なども今、ボランティアのレイジのマルチメディアとお見せしますが、作って、今現在5000人ぐらいですかね。 ディスレクシアを中心にした生徒 の, のために提供をしていますで、えー、このように、まあ、日本でもそれなり の, あの活動はされておりますがあの他に日本からはあの非常に多くの国際貢献をしております、まあ、出だしの国際的な評価なんていうのもまさに国際貢献でディレクシがスタートするときにこの評価活動はなければ今ディレーズンないので そういう意味では、ね、目指しからですね、デビューは最近貢献してきているということが言えると思います、ね。であの、それらのいろんな橋橋 の, しし の, あの流れを宇宙資料に入れてありますが、まあ、カリスマで言いますとあの、技術者、先ほどあの第三次政雇っていると言いますが、2005年に、えー、ほぼ全員ですね、浦川という、 海道の日本で地震が一番多いろに来てもらっ て, て、そこでですね、その地域の、えー、住民すべてを、目の前の海なんですか津波が来たときにどうしたらいいかということを、ちゃんとみんなが理解して、それに備えるということに、デイジーももちろん活用するんだけど、今のデイジーではまだ足りないところがいっぱいあるので、そこをどう良くしたらいいか。 という研研究究テーマで研究集会をやりましたで。その時、これ2005年ですからね、10年以上前なんですが、その時来てくれた技術者が、今も e p u b l accessibility guideline のの開発を続けています。で、あの先日会った時に、この裏回りからどうだったか、ね、絶対忘れないというのが重要な体験でしたで。特に精神障害の人たちとそこで交流をしていますので、 いろんなあの思いを持って今も開発を続けているんだというふうに確信をしております。いろんなああと I T U からあの I T U の一番あの上のランクの表彰ですね J ー, ーコンソーシアムがもらっています。左下の写真のその表彰式私はたまたま会長だったんでもらってた私がもらったわけではありません。 あとはあの、東南アジアで の, あの災害前盟の、えー、国際会議を盛り上げたりとか、ですね国連の会議で、えー、障害者権利条約のパネルセッション、締約国会議のパネルセッションで、例、まあ、ーの紹介をしようということで、外交官たちに例ーの紹介をしたこともあります。 2015年に仙台で行われました国連の防災世界会議では、この2005年以来、ずっと裏川で積み重ねてきた、レイビ ー, ーの防災問題を活用した防災の取り組みというのが、えー、障害のある人たちが自分の身を守ると同時にですね、率先難者になったことによって、地域の住民がみんなその後ついて、 避難をして津波は来たけれども人的被害はゼロ、ね、ということを公事例として取り上げられて<笑>みんなで抗がんをしたというところも<笑>、えー、国際貢献の一つかと思いますあとは、えー、つい数日前アレキサンドリア伊達島のエジプトにありますねそこにあのこれあのネイジー図書も 画面ですあの再生するトゥーのなる画面ですけ、えー、左下の左から3番目のアニっていう日本で開発をしたプレイヤーなんですけれどもそれが今多言語化されておりますが、アレクサンドリア図書館でもメインのプレイヤーとして使われておりまして、まあ、大変う嬉しく思いましたでここでですねあの5分間って手を使わせましてその後実際に とそれではですね、これから実演にあさせていただきますが、先ほどちょっと申し上げたあの地震が日本で一番多い村川町というとことでですね、科学者を集めて、会議をやったということし上げたんですが、 その時、開発の技術会議と同時にです、ね、地元の方たちとあの災害について、えー、話をする、まあ、町長さんにも出てきていただいて、あといろ、まあ、んな住民の方ですね、現地会長さん、それからこの方はあの、まあ、統合市長の当事者の方ですね、それから、えー、この方はアイヌ民族。うん いろんな方が地域に来られて、それぞれがその、まあ、困難さを抱えていて、でえー、津波が来たときにどうしたらいいということについて、当時です、ね、2005年ですから、うん、インドネシアの津波がありましたよね、あの2004年の12月にインドネシアの津波があって。 で実は私もその前から2003年から入ってたんですけれども、えー、なかなかこう住民にですねここ地震が本当にあのー、目の前の海で今まで災害津波がなかったんだけどこんなしょっちゅう地震があって津波がなかったのは死んなくらいでいつ、うんえー、津波にしておかしくないんですよって思って知ったんです、ね、で、えー、いよいよ本格的にやらないといけないねっていう話になって、あのー、こういう 催しも一緒にやりましたでその時に、えー、いろんな技術者と一緒にですねアメリカ自閉症協会 の, あの研究者それから、えー、特に自閉症協会の本人理事ですねご本人があの自の自閉症なんですけれども、えー、当時はまだ大学院の博士課程で自閉症教育を勉強している博士課程の学生さん もも来てもらってでええみんなでですねいろんな角度からどういうふうにしたら、えー、津波ということについての理解を、えー、誰もが持って誰一人取り残すことなく全住民が避難できるというところにこみつけるのかでその時に技術は何ができるのか特に、えー、マルチメディア技術というのは のですね、いろんなセンサー、ですね、あの五感ってありますよね。えー、五感を擬似、えー、的なものも含めて、味覚っていうのは実際には味覚はあの何も相手に渡してないんですけども、でも美味しそうに見える写真なんかにちょっとこう、ゴクッと手が塗り込んだりとかありますよね。それか何もちょっと汚い。 な, ってなるとそれを見せられたり聞かされたりするとかなことになってくるようなですねそういう人間のいろんなそういう感覚を、まあ、フルに動員できるツールとしてマルチメディアを捉えた時にこのマルチメディアをデイジーからスタートしてデイジーはその当時視覚的な情報聴覚情報それから展示ディスプレイを使えば えー、インディスレイを通じて、触覚でそれを読むというふうなこの3つのチャンネルを獲得したんですけれども、えー、もっとそれを発展させてですね、誰でも津波が来たときには、こうすれば助かるということについて理解できるようにするには、あと何が必要かという研究をやりました。でそれが あのこの時の研究テーマで実はあの国からですね振興、えー、調整費というあの 大, 大型の予算をいただいてであの3年間ですけれども、えー、かなりあの突っ込んだ調査研究をしましたで予算はそれで終わっちゃったんですけれどもでも私どものテーマとしては最終的にその地元の住民の方たち その中にはいろんな障害のある方も含めてですね一緒にこのテーマで研究していただくことが必ず返ってくる地元の住民の方というのは我々論文を書いて終わりじゃなくて必ず返ってくるということをあの制度的には出すできないんですけれども関わったものがそれぞれ、まあ、あの個人の倫理として。 そういう形でこれやろうよということにしてで、ずっと今でも交流が続いています。で、あのー、そこでの、うん、開発者たちは先ほど申し上げました。ように e インパのアクセスビューティーをその作るとかのユースケースとて私も言いますけれども、こういう技術はどういうときに必要になるの？っていうことの具体的なイメージですね。それを売るのに十分の役に役。 でじゃあノーはそののくらいいいにししてどんなものなのということをお見せたいと思いますあそうだそれであのこれからですね画面にテキストをあのハイライト表示しながら音声を出ますので今日はあの この会議をリモートで遠隔パソコン文字通訳のグループの方々が、はいえー、聴覚障害者の方との方に、えー、ずっとそこにスクリーンに出るようにしてくださっているわけですがハイライトしているうものを再生している時にはあのそれについて必ずしもそこに出さなくてもいいんじゃないかという幸せをさっきしておりますので、ね。あの ハイライトしているときは、メインのハイライト画面を見ていただくようにお願いします。それでは、今申し上げた、岩川町で実際に使ったです、ね、あのマニュアルをご覧いただきますあ。身を守る。津波の特徴。東町で想定される津波は、揺れの後、 早ければ4分でやってくる可能性があります津波は高いところまで来ることがあります何回も繰り返し襲ってきます川も水路もあふれながらさかのぼります津波はいきなり押し波から始まることがあります、えーとあ こんな感じでですね、ずっとやっている、全部で7分なんですね。で、この7分っていうのは、あのえー、当時、私どもがメインターゲットにしてた、街で暮らしている重度の精神障害の方たちが集中できる限界というふうに言われています。ですから、あ, のあまり長いとですね、終わりまでいかないうちに集中が難しくなるということで。 で私どものがいろいろ遊びに行ってあの、産業場で拝見してみますと、まあ多い人は3分に1回ぐらいパッと立ってタバコ吸いになっているていう人もいるくらいですから、じっと集中するのは難しい、あの特に精神障害の方で薬を飲んでおられる方は集中も難しいというふうに聞いておりました。 この構成ですね、文章を全体としてこうやっちゃだめじゃなくてこういうふうにしましょうということで短い半分にするということをがけでいます。それからその時に聞いた文章とピタッとイメージが合うような絵を添える。で 自身にえるために高知県 の, の防災のためにですね、絵をいっぱい作ってくださったんですね。で、あのつまみマンっていう、ね、絵ですけど、ちょっと、ちょっと滑稽な<笑>つまみなんですけど、でこれ、正確なんですよねあの、波頭が高くなって、後ろの波がガーッと高くなったんですよね、よう の, のようにドーンと降るという波になってます。 非常にあの正確に描かれているので、これを使わせてもらいました。ちゃんと高知県の許可を取て使っています。これはあのちなみに申し上げておりますが、防災のために使うのであれば、高知県に言えば使えます。あの世界中でこれを見せたとにですね、あのこれを使いたいと言われてますので、高知県にのためば使えますで。こういうい適切なゲートですね、 端的な文章、でそれにあの声があって、耳からも目からも理解できるようにするということが重要だというふうに、えー、私どもは結論を見つけました。で、でもう一つはこの画面の左側をご覧いただきたいんですが、左半分のところがですね、木ですあの。これがレイジンのナビゲーションの特徴で、 目次でポンと飛れるということになりますで目次なんですけれどもこれあの上下矢印キーで飛んであるあるいはあのマウスで飛んでもいいんですけども飛んでみますね次の章、えー、自由自在に飛んでいけますそして確かテキストを押せば 再生<笑>あのすみませんあの間違えましてここで再生ボタンを押さないと津波避難のポイント、うん、大きな揺れが収まったらとにかく警報を待たず身一つで走って近くの高台へ早く逃げましょうであの字の大きさですけれどもこれはあの自由に大きくも小さくもなりますであの これ大きくすると画面が見えていっちゃうんですけれども、字はあのちゃんとこの中であの、どんどんどんどん自動的にリフローしてきくなとですます。10倍までのプレイヤーの場合は行きますであの。プレイヤーによってどこまで大きくなるかは違います。一般論として字の大きさを変えることができます。それから行間を変えることができます。でさらにスピードですね。 あの再生ススピピーードドをを変えることとでまますすちょっとスピードを上げて視覚障害の方がは、たらいまおら、れる方が多いいう聞 い, てい聞いていますこの会場に視覚障害の方が何人かおられますけどそうですよね。 今ぐらいの3倍ぐらいのスピードだったら当たり前ですよね。<笑>いましたねで、ただ今度はですね、遅い方がいいっていう人もいるんですよね。で、あの、まあ、誰でも外国の学ぶときなんかなあの CNN がすぐにーってやってるんので、ちょっとついて遅くしたら当然思いますけどね。遅く 夜の地震に備えて、枕元に懐中電灯、ちょっと眠くなるようなプラですが、大<笑>体どのプレイヤーも遅くすることも早くすることもできて、その時の水に対応できるようにしています。それから、今、あの肉声でこれあの、再生しています。これを肉声にするのか、あるいは、えー PTS にするのかの選ぶことができます。パソコンが PTS に持っているあの。パソコンでなくてもあの iPad でも iPhone にも、まあ、カトロトでも Android でもいいんですけど、それぞれにプレイヤーがありますので、それに PTS が使えるものがある場合は、テキストを PTS に載せることができます。でいくつかのプレイヤーではですね、えー、ほとんどのテキストにはあの音が入ってなくて、あるところだけ音があると。 音声が入っている場合には、その音声優先、そうでないところはテキストを読むというふうに自動的に切り替えるような仕様のものもあります。で、それはあの、えーと、TTS では1 0って読んじゃうというような、特にですね、一つ、まあ、ルビーをつけて読ませる方法もあるでしょうけれども、もう一つは正確に読むために、そこだけ音を入れておくというふうになってい方もありますで。例えば、毎日の新聞なんかを、 すーーするとします、ね、であの制作方法で TTS を使って読ませるっていうのは新聞みたいなボリュームのものになると、まあ、どうしてもあのそうしないと人間の読みやすさだけてもが変わってしまわないんですね。でも初めて出てくるボリューム名詞を TTS に読ませるっていうのですよね。あのまあ、そこをですね TTS を間違えるだろうということだけを抜き出して。 こだけ肉声を入れておくとということも可能です。でもちろん t k s 側にあの何か、えー、そういうあの作り込みができればですね、補助事象を使ったりあの、いろんな方法もあるかと思いますが、一番コストセーブなの中は間違いそうなところだけに入れなくというのは直感的にも作りやすいかと思います。 で、あとはカラーコントラストですね。これ結構、いろんな、あの、要望があります。で、えー、カラーコントラストを、あの、変えたいというものはの、ね、背景色なんですけれども、ちょっと色がついてる方がいいね これ全部その、いわゆる1600万種類ぐらいが選べますのであの、下手をするとですね、白地に白なってやっちゃうと何がなくの見えないので、ていけないので、まあの、慣れてから使うようにしたほうがいいかなと思います。<笑>あと、レ、えー、イジーを基本的にずっと読み上げれば、靴、薬、メガネなんですけども、自分でですね、あの送りたい。 そこで止めといいて、パワーコンみたいなです、ね、次ってやりたい。ということも、このプレイヤーの場合は可能です。それは構図時間を調整するということで、構図時間が無限大までできますので、えーでね、今あの、えーと、読み上げのですね、調整の画面に。 今操作しているときに何をやったということをこう読み上げるモードになってないんですが、例えば視覚障害の方で今何を操作したのかをちゃんと把握しておきたいっていうのはそれを読み上げることができます。イージーリーダーの声はオンです。イージーリーダーのメニューやコントロールの読み上げ機能を使用しますか。はい。Y。選択されました。ラジオボタン。こういうふうに。 あの、何をやったかっていうことが、読み上げられるモードを持っています。ですから、あの、まだけがわからなくなるっていうのがのちょっと防止できるわけですね。今はちょっと説明がややこしくなるので、この読み上げのしないモードに。イージーリーダーの声はオフです。それから、あの、T. T. S. の選び方っていうのは、 私のパソコンにいろい PTS が入っているんですけど、今、クロダウンメニューであの PTS をあのどれを選ぶかというのを出しました。これ、どれでも選びます。で、この選んだ PTS になって、えー、先ほどのです、ね、先ほどは女性の声だったんですけども、えと、男性の声にして、例えば。Easy リーダーの声はオンです。 s y ー e リーダーのメニューやコントロールの読み上げ機能を使用しますかはい、い、選択されました。s y ー e リーダーの声はオフです。まあ、こんなふうにあの、このディ、えーゼリーダーっていうのはこのプレイヤーの名前ですけど、それを、えー、側から発する声っていうのが正面選択できます。でもちろん、本文 の, の声も選択できます。 あと読み上げ の, あの著書の声っていうでいますがオリジナルで音が入っている場合そのオリジナル音声にするかそれとも TPS にするかっていう選択がでるわけですねで先ほどのところを TPS にしています懐中電灯ラジオスリッパ靴薬眼鏡などの非常持ち出し品を備えましょう、まあ、こういうふうに。 BTS になるわけで、すね。でえー、<笑>検索機能とか、まあ、あの普通使われるものが入、えー、ってまして、他に初段機能って言 い, いましてあの、初段はですねあの、今まで使ったものというものがずらっと一番表示で出ます。でこれの中から 視覚障害の方の場合にも、うん、これを選べるようになってりして、まあ、今あの先ほどの DPS をオフにしたのでちょっとごめんなさい<笑>、えっと、読み上げメニューをオンです Easy r e a d e r の声はオンです Easy r e a d e r のメニューやコントロールの読み上げ機能を使用しますか本棚 ウィンドウ津波から身を守ろうスリーコントロールあの、まあ、矢印キーとですねあの、えー、今までの何を読んだかという記録のこところを今控えているんですけれどもインデックス W コンテンツアンダーバーフィギュア H0 アンダーバー00アンダーバー0011アンダーバー02小34社上1私の街みんなの街 P2 -19 で A1 になるとザ・アンダーバー、ライト・アンダーバー、トゥ・アンダーバー、ビー・アンダーバー、プロテクティまあこんなふうな感じで全部 の, の方が使う時にはこういうふうに会話モードにしてであのこれちょっと煩わしいという時はこの音を消してあの使うことができるということを でえー、ここでですね、一つ本棚読み込みが完了しました。ザアンダーバー、ライトアンダーバー、デュアンダーバー、ビーアンダーバー、プロテクティット。これがですね、あの実は私のはあのフィリピンにあの技術移転の講習があって、その時の対象はですね、フィリピン自閉商業界とそうですでその人たで作ったののはあこれですね。でえー オますこれは、ね、図書の声、上下ダブコントロール、ボイス、モード、録音された声で読むいう、選択されました、ラジオボタン。The right to be protected against violence and abuse. I have the right to be protected from verbal and physical abuse. I am a person. I should be treated as a human being. I feel relaxed when people call me by my name. I feel comfortable when people talk to me using the right tone of voice and words.、Uh, yeah. えー、と自閉症協会の人たちが、自分たち、特にあの子供にですね、あの権利、そういう権利があるんだよということを教えるために、してるすでこういうふうにその、いろんな障害のある方たちがです、ね、自分たちの声をその他の人に伝えるというふうな目的でも使われております。 で、えーとまあ、こういったところがあるんですが、最後にあのコントロールのところをお見せしたいと思います。えー、これはですね、障害者白書がある部分です。障害者白書にはいっぱいこういう表が出てきます。テーブルです。テーブルはこの左から右へ行って、次の行行ってって、ずっと読むだけだったら、すごく読みにくいですよね。やっぱり、縦に上 したいですね。横に移動してしたいですよね。で、このプレイヤーはそれができます。ちょっとお見せします。えー、左へ動きます。第12条法律の前に等しく認められる権利第11条危険な状況を及び人道上の緊急事態第10条生命に対する権利、ね、憲法13条。 障害者基本法の内藤部分に関連づけて記載してこういうふうに表に配るしですねあのこういうふうな自由自在に動けるというふうに作るあのことができますでこれはだけどプレイヤーの方で相対をしないとレジの企画ではそういうことでできるんですけど、うん、プレイヤー側で言うとまあ多分これは取り組んでぐらいになるかと思いますが あの実際にあのこういうの提案も存在しています。で、日本のあのプレイヤーレーザーさんにも頑張ってこれをやってよっ て, 言っていうこと思います。で、まあ、あのこのようにですね、えー。ナビゲーション、あの、えー、本を読む時にはあの特に専門書の場合なんていうのはの読み方ってみんなすごくですね。あのそれぞれ。 で肝心なところをどうやってこう一掴むかということにあのスキルを磨いていくわけですよね。で、今あのお見せしたような縦横自由自在に表現とかをもけるために最低限必要なスキルなんですよね。これが今の例えばウェブサイトで本当にできますか？それから PDF やなんかで出ているコンテンツでできますか？ できないとどうなるか、左側に読み上げられるってうのをずーっと行くだけですよね、これ大変ですよね。しかも、ラベルを読みたいってなったら、これ、上の方がいろいろと思うといっていうのは大変なことです。ですから、こういうナビゲーションっていうのが絶対あの読む、特に学習したり、研究したりするためには必須です。 でえー、一応ここでレモは終わらせていただいて、私の方もまとめに入らせていただきます、えーと。これからインパクト 3.1、レイビアもうインパクトに統合されましたから、インパクト 3.1 の普及に向けての取り組みを、えー、ぜひです、ね、皆さんと一緒にさせていただきたいというふうに思っています。 でえー、そのためにはアクセス料でわかりやすいコンテンツの制作が必要ですし、制作したコンテンツについてのアクセスビリティーの認証の仕組みをちゃんと作っていくことが必要だと思います。それから DRM です、えー。デジタルライツマネージング、あるいはあのプロテクション、い ろ, いろいろあります。これはですね、あの 音楽業界では DRM を外したことによって売れ、えー、行きが伸びて、えー、それによって利用者の名探が良くなったという、まあ、それからアーティストのったという実績がありますなぜか書籍のためには、えー、みんな呪縛にとられたように DRM をかけなきゃいけないものだと思い込んでいると思います そこを次にもう一度見直していただきたいと思います。日本は投資国家です。最高1億円ですよね。海賊版の罰金は海賊版で1億円の罰金を被まして、最後ってど う, どういう人たちですかね。<笑>あのえーとリアルムをかけるっていうのはですね、暗号化ですからアクセス権っていうの何もあなくなっちゃいます。せっかく中はアクセスできるも 周りにその走行場を張っちゃうようなものです。それでアクセシビリティをいくら開発したって何年もないんです。ですから、私は公共サイトからは DRM は一切解除すべと思います。で、ウ、え、ォ、ー、ーターマーキングっていうのはす、ね、あのトラッキングで読めるんですけれども、まあ、それがどういう。 ととといいううこができるという方法があります。読めるということは最低限確保しなけらればいけない。それから日本が法治国家であるから、まあ、少なくとも国内でですね、著作権の違反については、えー、ちゃんと法律で処罰することもあの想定されているわけです。ですから、安心してですね、DRI を外した、あるいはウォーターマーキングのトッキングによるです、ね、アクセルリューティを阻害しない。 電子出版を大きく開花させるそのことによって、えー、いろんな共通利用というものを狭いね、い狭い狭い島にみんなは閉じ込められないので電子書籍であるとことの魅力がもっと上がっていくことになると思いますぜひこれを一緒に実現したいなと思ってますで日本デビーコンソーシアムの役割としましてはぜひあの皆さんに積極的に 加入していいたただきたいと思うんですけれどもこのアクセシビリティに関してやはり公益的な立場でですねちゃんとアクセシビリティを日本語の文脈の中で開発し誘用していくということが役割になりますでそのためには認証の制度もぜひお伝さしてこれは広く皆さんと一緒にですね パブロンの認証制度として進めていきたいと考えております。であの以上で、あの私の発言を終わらせていただきます、えー。特にまたあのずっと紙でですね、あのこれを支えてくださいました遠隔パソコンの技術者の方に、あのこ礼を申し上げたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 はい、えー、美咲といいますあの、えー、聴覚障害等に関わってきた教育者なんですが、えー、と現在あの、手話を使っている人たちのため の, あのデイジーど手話動画が入ったデイジーの、えー、サンプルを作り始めてまして、ォ、えー、ーカスしているところは医療情報なんです。それもあのえーと 聴覚障害 の, のある医療関係者、医師と協議した結果、えー、聴覚障害を持った方が糖尿病になって、で失明して、えー、非常に深刻な事態が発生しているんだとで、医者が説明するんだけども、なかなかその言葉ではあのうまく伝わらないので。 えー、伝わるような内容の電子書籍というのがあればすごくありがたいということで、えー、そこにフォーカスして、えー、医師とそれから当事者同当事者とそれからあ、まあ、我々教育者関係のものとそれからあの、えー、と一番今大きな困ったことはあのー、動画の入ったデイジーは 技術的にはあのターゲットに入ってるんだけどもそういうものをあの簡単に作成編集するような ア, ッ プ, アプリとかそれから再生するアプリがあないということなんですねでその辺のことについて情報をお持ちの方とか関心の方がおりましたらちょっとあのお話を聞きたいなと河村先生お願いしたいなと思います。あはいあの えー、とずっと私もその問題を関心持っておりまして10年前ぐらいからスウェーデンの文部省の人たちとスウェーデンは文部省があの手話の教科書を提供する理論を持ってますので、えー、ずっとその今画面に出しているのが一つのモデルなんですけれども手話と テキストが同期するというあのそこに音声も同期しているで今はあの画像が手話画面だけですが当然テキストの方には普通 HTML で書いているい画像が入ることができるわけですがそういうふうにすることによってあの手話とだい、まあ、大体あの 文章単位で同期したものを出すというのは技術的には十分可能だというふうに考えているんですが、標準にならないと合意されないんですね。で、EPUB の時に、実はデイリー・コンソーシアムで、特に日本とスウェーデンから、えー、用を出しました。EPUB の企画にこれを入れると。で、私が聞いている範囲では、 それれ採択されなかった最大の理由はですね、コーデックを巡るある大手 IT グループの異論というふうに聞いています。ほとんどのグループは H6264 でいいということだったんですが、ある大きなアジアの人たがそれでは訴訟に不安があるということで合意されました。ということで 結局コーデックが決まらなかったんでそこから先進審容なかったんだという説明を私は受けておりますで、まあ今の時点であコーデックの問題の決着もつければですねあのまた改めて専門を受けてみてあの問題が良いそうだということであればまたあの前に進むワーキングルートを作ってもいいんじゃないかというふうに考えておりますで、これのサンプルだけちょっとこれはあの今国連のウェブサイトに えーえー、beyond. 今、シュワーは終わりました。Section 1:Values and Principles.Section 2:Realizing the Development Goals for Persons with Disability towards 2015 and Beyond. こういうふうにナビゲーションもできるつ、ね、まり、あ、手話がただの動画だと、あのナビゲーション難しいし、これは、あの、 ファ l 5でするので、普通のウェブブラウザであの検索すると QR 検索ができます。で、その QR 検索できたところをもうピンポイントで再生すると、そこのセンテンスを含む手話がすぐに再生できる。つまり、えー、手話に限らないんですが、えー、動画とこ の, このこういうふうにシンクロナイズしたテキスト。 というものを付けておくと、えー、またこれにの形メタデータも書いておく動画の検索性がなくて、今まで動画には全部入ってるけれどもピンポイントであるところ引用したいというときに、それせっかく引用してもですね、サイエンスもは難しかったですね。でも、この技術っていうのは、すごく広いところで使えますよね。これがあれば、ビデオが、 本当に活かせる教育の中でも、ピンポイントでビデオを先生たちが残っていう風に出して再生できます。ですから、これはもちろん手話のために開発したプロトタイプに見えます。けれども、手話だけではなくて、もっと広い用途でまあ、インパルのその新しいアクセスリークを活用した。あの活用方法が引き上げてくるいくと 美咲さんのようなご提案ですけれども、早速、ワーキンググループ、美咲さん、お持ちなんですよね。まあ<笑>はいうん、あのそれをですね、後であの、えー、とで、この会議の事務局 を, をさせていただいている、あの私どもの団体はでもいいですからあの、参加者の皆さんに、後でお知らせをするということで。 せっかくの三崎さんからのご提案を出した い, と, いと思います、はい。メールで、あの、そうクリックすれば、今、何をやっているかっていうのは分かるよ。うに、はい、せっかく、いろんな面白いことされてます、はい。はい。はい。あの、栄養の資料を、数分持ってきてますので、もしもし、かないましたら、あの、そのってきますの で, です。障害を持っている人たち、本人が、こういうことができたらいいんだけどなっていう、こといっぱい考えてらっしゃるんすね。うん でそれは実は発想の宝庫ですよね、うんうんあの。で、また逆にあの、障害をお持ちの方が工夫してる部分があるんですね。普通だったらそんなことやらないんだけど、工夫してやれてることって、えー、そんなことできるのっていっぱいありますよね。たぶんそことこう、うまくその、今、例えばリソースはあるけど、 何しようかなっていうあの人たちも世の中にいると思うんですよね。であの、私がなんで裏側のことをくどくど申し上げたのかっていうと、現実にニーズがある人たちがいてで、その人たちは津波が来たら本当に逃げ遅れたら死んでしまうところに住んでるわけですよね。で、その人たちには津波がどういう時に起こり、それからどうすれば。 自分の身の身安全ををれるかを本当は知りたいわけです。でもそもそも津波が地球の裏側から来るなんてあまりこうちゃんと理解できてないでも噂には聞いてるぐらいのものをしっかりした科学的な理解をまず身につけるでその科学的な理解に基づいて今度は自分の安全確保のためにリスクをどうやって減らすのかという。あの ことを知識として、これはスキルとして身につける。これ、教育の一般原則と同じですよね。で、そういう意味で一つ一つのニーズって飛び込んでみると、その簡単には解が出てこないけれども、でも一緒に研究してみると、そのいっぱいこう発見の方向があるっていうものなんじゃないかと思うんですよね。ですから、障害のある人のニーズ。 っていうのはやっぱり、えー、とにかく一緒に同じ視線まで、うん、行ってで、どうやったら解決できるか、その研究開発のペーパーに書いて終わりじゃなくて、もちろん研究費は終わっちゃいますけれども、そのあともやっぱりその研究しての倫理エシックとして、ずっと手をつないでいくということをやると、それが次の大きなあの開発が発見につながるんじゃないかなと思います。 ウィンウィだと。こんなふうに思いまえっと、えっと、見えないいます。よろしくお願いします。貴重なお仕事の言い方でした。全、え、体、っと、2点ほど質問させていただきたいと思います。えっと、1つ目は、今日の神田さんのお話の最後の方にありました、高温の課題というようなところで、えっと、言いさんともちのん、認証の仕組みを作っていくという話なんです 認証の仕組みというものについてなんですが、これは何のことでしょうか、例えば、そのリウンドアクセスビリティ 1.0 のディスカブリーとかのアクセスビリテああいった区分をしてあ、流通している電子書籍に対して、そういった区分をして、いくというような仕組みことか、あるいはそしてその仕組みというのを、どういったものをあの描いておられるか。 で2点目なんですけれども、電子書籍の教科書はとりあえずのけて、市場に流通している本の電子書籍ということに限ってお伺いるかもしたいんですけれども、こういった日三 3.1 のようなアクセスブルな電子書籍、電子書籍を出版する上で、そういった アクセスブルな形で作るのが望ましいということが、出版社、印刷会社等でも分かっていたとしても、ポスト等ので、ね、話は分かる、ちょっとね、という話で、まあ、あると思うんですで、そうした場合に、どのような形でこういったアクセスブルな臨、ね、書籍というのを実現というのを目 指, 目指すというか、誘導していくというか。 したいいでしょうか<笑>、はいののりがとううえっ、ー、と、後半の質問から答えると前半に勇気すると思うので、後半からまず申し上げます。 確保していこうというふうな動機づけには少なくとも2つの場合があると思います。1つは儲かる場合ですあの、証量出版であるとそのほうが儲かるという場合は絶対 OK ですね。2つ目はそうせざるを得ないということだと思います。で、えー、EU とアメリカの公共調達のお話をしました。それは 公共調達、えー、税金を使うあの調達に関しては、一定以上の規模のものは必ずこのアクセシビリティを満たさなければいけないというふうに網をかけて、えー、そうでないと入札に応じられないというふにしていっています。ですから、それはもう一つの場合ですね。そのどちらかは有効だと思います 私はその両方を追求したいなというふうに思います。で、また、あの、なぜそのまま儲かるよっていう話が可能かと言いますと、えー、今、少なくとも、あの日本の場合10、10% から 20% の人が読みたくても読めない人たちだと思います。総人口。で、あの、失敗者から見ると、大きなマーケットですよ、ね、そこの人たちが、 買ってくれるんであれば、そのどのくらい売れるのっていう話になると思います。えー、ちなみにですね、とサピエ図書館の、あのー、オンラインの、えー、主に資格障害の方が使っておられる図書館の、えー、最もよく読まれた、えー、小説のトップのダウンロード数は8000を超えていたと思います、ね。1年。 つまり、8000部売れるとしたらですね、出版社さんにとっては、立派に出版が成り立つんだと思います。で、これは、音声出版をしても、その8000人を読んでくれるばがペースだと思うんですよね。で、つまり、マーケットはあちこちにある。特に高齢になられて、あのえー、字が大きくないと読めないというときに、簡単にインパクトで流動すれば、字は大きく。 でえー、今まで読めなかった人が公害対象になるわけですね。そこら辺が、あのー、もう一つの、あのーえー、売れる、儲かるから所管、あのー、していこうと。で、じゃあ認証とどう結びつくかなんですけれども、先ほどの規制のところと公害のところ、どう結びつきます、えー、認証でシングかーー。<笑> ちょっとやめとこうかな。ダブル A だ。あ、これなら買ってもいいトリプル A だ。絶対買おう。という公開性がいるはずです。それと同じように、えー、先ほどの公共調達の入札です。ダブル A が多分スタンダードになると思います。で、ダブル A で入札資格になり、トリプル A でさらに加点が入るということになると、 入札する方 と, としては WA を絶対に指そうで AAA を目指そうということになっていくというふうに思いますで AAA を達成すればそういう技術ハウを持っているところがより安、えー、く新しいマーケットを獲得できるというふうなサイクルになっているのではないかで私が、ね、今ちょっと思いますのは、えー、アクセシビリティのためということで なんか過重にですね、課題にいろんな手当てをしてないだろうかということも見受けられます。例えば、うんその全部のページをその SVG で作ったりとっていうのは結構手がかかりますよね。それからあのもう一つはうん、えー、フォーマッティングにあのどうしても 凝ったフォーマッティングをするためには画面を見ながら微、ね、調整をする、まあ、インデザインみたいな、あのー、調整が必要になるんだと思いますけれどもでも自動フォーマッティングでもかなりあの対応できる場合があるし、えー、例えばオンディバンド出版でですね14ポイントあるいは16ポイントっていうふうに指定されてそれで PDF に その自動フォーマットで出力できてそれでもってこのリバウンド出版で紙に落とせばですねその自分の好きなフ ォ, あのフォントサイズのものが入るっていうことだったらオンリバワンドの意味も随分変わってくると思うんですねそのためには自動フォーマットには有利だと思いますでそこらへん、えーまあ、1ページ1ページ手をかけて 芸術に仕上げるというのももちろん、重要な形作りだと思いますけども、う一方でアクセシビリティということであれば、それとは別の配慮といいますか、どうやってアクセスブルであり、ちゃんと儲かるものを出すのかという観点からの、今のアクセシビリティの取り組みの見直しということも必要かと思います。答えになりました